お里が知れるとはまさにこのことでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。来たる自民総裁選挙について、ザクザクが韓国側の期待について記事にしていますのでご紹介します。ザクザクの記事を引用します。ムンジェイン大統領を率いる韓国が、 日本の自民党総裁選に強い関心を寄せている。岸田文雄前政調会長と高市さなえ前総務省、河野太郎行革担当省が激しく競い合っているが、誰が新総裁になるかで日韓関係が激変すると見ているからだ。韓国メディアの報道からは保守派の高市氏を警戒する一方、慰安婦問題の河野談話を発表した。 河野洋平元衆院議長を父に持つ河野氏に期待しているという。新官派として評価される石橋茂元幹事長が河野氏を支援し、河野石破連合が指導すれば、隣国の期待値は最高潮に盛り上がりそうだ。ジャーナリストの室谷克美氏が最新情報を報告する。韓国メディアの報道を見れば、 期待される日本の新首相は、1、石橋、2、河野氏3、岸田氏の順だ。石橋は出馬しない。いや、出馬できずに、15日の石橋派総会で断念を表明するという。それなのに、韓国では、朝日新聞の世論調査などがピックアップ材料にされることで、ギリギリの段階まで、新韓派の石橋などと期待値ナンバーワンだった。 韓国で日本の次期首相は誰が良いかといった世論調査が行われたわけではない。ただ、韓国メディアの筆致、個々の記事に対する反応を見ているウォッチャーなら誰でも石橋、河野氏、岸田氏の順と感じ取れただろう。では、高市氏は論外の局として扱われる。韓国メディアは今回の総裁選を 安倍晋三路線をつなぐか立つかの分岐点と捉えている。ハンギョレは文政権にべったりの左翼新聞だが、日本の政治状況に関する見方では、保守系詞も左翼詞もほとんど変わりはない。そのハンギョレに乗った四候補の寸評はこういうものだった。岸田氏、自民党リベラルの着し、当選のため安倍路線近づく。石橋、 安倍氏の最大のライバル、当選すれば、韓日関係の劇的改善が期待。河野氏、日本国内最高の痴漢派だが、過去の対立で韓日対決を葬式。高市氏、代表的な極右の女性政治家、当選の可能性は相対的に低い。政治家安倍晋三、安倍政権は、韓国では絶対の悪と認識されている。 韓国に期待される日本の新首相とは、安倍氏との距離が遠い順なのだ。これは韓国が無双するコントロールしやすい順とも言える。だから、女安倍は期待される範疇に入らないのだ。韓国メディアも次第に、石橋の出馬はないとの判断せざるを得なくなった。となれば、期待値ナンバーワンは河野氏だ。石橋が 河野氏に協力なら、期待値は最高潮に盛り上がるだろう。河野氏は、外相当時の2019年、南無岩平中日韓国大使の、いわゆる元徴用工問題をめぐる発言を、無礼だと示談したことがある。しかし、韓国メディアの捉え方は、あの河野洋平氏の息子だに尽きる。遠藤誉れ、中国問題グローバル研究所所長の論説によると、 中国が河野氏に好意的なのは、慰安婦問題に関する河野談話を否定していないからだという。韓国の論調には、そうした遡った検証は見られない。息子は親に従うべきだという、韓国でも守られていない儒教道徳を日本の政治家に期待している滑稽さ。日頃は日本のことを儒教の精神がない野蛮な国と言っているのに、 何とも不思議な感覚だ。河野氏がかつて韓国人を秘書として雇っていたことも痴漢派の証明の一つだ。韓国人は韓国の政治文化を絶対的な基礎として他国の政治を見る。韓国は何事もトップダウンの政治文化だから、首脳会談にこだわる。そして日本の政治のトップさえ、安倍氏と距離がある人物に変われば、 日韓関係は劇的に変わると思い込んでいる。嫌韓が日本のノーマルになっている現実に、韓国メディアはまだ気づいていない。とのことです。自民党総裁選は、岸田文雄議員、河野太郎議員、高市早苗議員、野田聖子議員が20人の推薦人を集めてスタートしたことは皆さんご存知だと思います。総裁選が始まる前、 日本の各メディアは不自然すぎるほどに石破茂氏をご利押ししていきました。9月12日付の朝日新聞は世論調査の結果として河野氏 33% 石破氏 16% と石破氏を第2位に挙げ日経は共同通信との調査として河野氏 31% 石破氏 26% とこれも第2位に挙げています。 ちょっと遡って8月28日には毎日新聞がこれも世論調査の結果として1位石橋2位河野氏を挙げています日本のマスメディアの論調は奇妙なまでに韓国メディアの論調と符合しますね日本のマスメディアは実は中身は韓国のメディアだったという悪い冗談も冗談には聞こえないぐらいこの符号は奇妙です 多くの日本国民は石橋をすでに終わった人と見ており、マスメディアの認識とは大いに乖離があると思われます。日本国民の大多数に大嘘までついて、何とかして石橋を総理にしたいというマスメディアの願望は一体何を目的としたものなのでしょう。日本の国益はどうでもいいから、何とかして韓国の国益に寄与したいと。 日本のメディアは思っていると疑われても全く致し方ないほどです。その日本メディアの狂乱にもかかわらず、党の石橋は推薦人が集まらず、出馬を辞退しています。この事態に多くの日本国民は、やっぱりメディアの言うことは嘘ばっかりだなと指をさして大笑いしたと思われますが、党のメディアは笑われていることすら気づいていないでしょうね。 もはやマスメディアに事情作用を求めること自体無理なのでしょう日本メディアと全く同じように狂乱を続け、恥を知らず、反省もできず、未だに狂乱を続けている団体がもう一つあります。韓国です。記事にある通り、ものが全く見えず、理解もできない韓国メディアも、さすがに石破新首相誕生は諦めたと見えます。代わりに、 石橋も推薦する河野氏に期待を寄せているというわけですね。日韓関係で強気な部分を見せたかと思えば、それとは真逆の発言をしたりしており、非常に腹の見えにくい人物に感じてしまいますね。石橋が支持を表明したこともあり、韓国が河野氏に絶大な期待を寄せているのも無理からのことではないかと思われます。ただ河野氏の総裁選での発言を聞いていると、 再生可能エネルギー、対中政策、夫婦別姓などは賛同することはできませんけどね。そして韓国メディアと日本メディアの間でもう一つ奇妙な符号があります。どちらも高市さない氏を放末候補としている点です。よほど都合が悪いのでしょう。そんな中、昨日の中日スポーツにとある記事が掲載されていました。 そちらの記事を一部ご紹介します。安倍晋三前首相が16日、自身のツイッターに、高市早苗候補を支持いたしますとつぶやき、自民党総裁選では高市早苗前総務省を支持することを明言した。これを受け、フォロワーからは歓喜のコメントが続々。高市内閣で安倍兄弟入閣に期待します。その時は、 安倍前総理は外務大臣をよろしくお願いいたします。と安倍前首相の入閣を期待する声もあった。とのことで、安倍前首相が高市さな氏の支持を明言したというニュースですね。これでより一層韓国、日本のマスメディアによる高市叩きが加速すると思われます。実際、先日行われた日本記者クラブ主催の自民党総裁選候補による討論会では、 中国、韓国、憲法問題について発言を許されたのは、河野太郎氏と岸田文雄氏だけだったとのこと。マスメディアの皆さんには、いくら高市叩きを加速しても、ここまでインターネットが普及発展している今、全部無駄ですよと教えてあげたいところですが、まあ言っても理解する能力はもはやマスメディアにはないでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。